で表現され、表現させていただきます。最後まで楽しんでいきましょう。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは。どうとに響く祭りの調べ。今ここに。 戦いここに ありがとうございました。 ファイナルステージ5番目を飾っていただきました浜松学生連マンダラの皆さんでしたありがとうございました